平野氏陽騎士き太神宮寺じ太ぐうだったい、のキンプリにまさかの新メンバー、ファンも歓迎する男は、長瀬門も、信頼騎士にはキスキス。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。春は出会いと別れの季節。4月1日放送のキーエヌ・ジー・アンドンスの冠番組。 tng ンスキンプル。日本テレビ系ではキンプリのメンメンがヤンキーのコスプレをして体を張った対決を行うコーナーキンプリヤンキースの最終回が放送され注目を集めた。同コーナーはキンプリの岸シユータさん20。 7がヒロインの岸子に番組レギュラーの劇団1人、3 4 6とアンタッチャブルの山崎博成3 4 7の2人が超不良に紛争。残るキンプリメンバーも昭和のヤンキーの格好をして様々な体を張った勝負を行うコーナーです。 人気企画でしたが、進学して山崎と一人が社会人になったからという設定で最終回を迎えることになりました。もしかしたら、金プリメンバーの脱退が近づいているのも関係しているかもしれませんね。女性史ライター。金プリは5月22日をもって岸、岸平野史洋、26。 神宮寺雄太25の3人が、脱退及びジャニーズ事務所からも退場、岸の宮城退場。金プリは高橋海斗24と長瀬恋24の同ユニットに生まれ変わる。金プルは2人組体制になってからも放送を継続することが発表されている。ため新年度を迎えたタイミングで5人で行うコーナーを畳み始めているところはあるだろう。 こうしたコーナーが終了することは5人のキンプリの終わりが近づいていることを感じさせるため辛さを覚えるファンも多いですよね。しかし、同時に今回のキンプリアンキースでは、長瀬高橋の二人体制に変わってからも3人目のキンプリのような存在で番組を盛り上げてくれるんじゃないか、と思える名物キャラが登場し、ファンも歓迎ムードでしたね。全能。 視覚新たなキンプリとして注目されている俳優、その人物とは俳優の三島正幸会33のこと。2022年7月クールに長瀬の主演ドラマ、新信長後期からクラスメイトは戦国武将から日本テレビ系で共演した縁から同年7月23日放送のキンプルに告知ゲストとして出演していた。 当時から三島は公引きツイッターで、金プリへの道諦めない矢印、諦めろ W、どうも、k n g o p s の三島です矢印、W、と綴ったり、2022年7月23日放送の1億3000万人の小チャンネル、日本テレビ系、で、僕ね、仲良くなるためにショートコントやりたい。 と、長瀬に話したり、金プリ愛の強さを見せていたことが、ファンの間でも有名だった。そんな三島が、4月1日の放送会で、久々の出演を果たしたのだ。特攻服に、金髪パンチパーマの強烈なヤンキー姿なのにモップを必死にかけて床掃除するシュールな登場をして、もしかして貴様は映画やドラマの告知がなくても呼ばれたらすぐに駆けつける三島正幸、海。 と、永瀬が指摘。さらには、ケンさんバフィート。QNG& ピンス、なる架空の CD の宣伝をするなど、序盤から振り切った姿を見せていた。対決でも三島さんは全力でした、ね。岸子が話した風船が飛んでいく前に、指定の距離から走って、トランポリンでジャンプして風船をキャッチする、トランポリン風船キャッチチャレンジというゲームがありましたが、 これで、三島さんは、平野さんに勝利したんです。前での女性誌ライター。風船からの距離を、7、8、9メートルと距離を伸ばし、大台の10メートルのチャレンジに突入。平野は風船をつかめずに失格となってしまったが、三島は10メートルをギリギリでクリア。ヒロインである岸に、騎士子、俺の胸に飛び込んできよ。 と呼びかけると騎士は三島の元に駆け寄ったのだがそのまま三島は騎士の方に何度もキスをして番組を盛り上げたのである。四角三島のレギュラー入りを願うファンは多い。また、キンプリと対決するゲームではなく、共闘するゲームでも、三島の存在感は抜群だった。 番組は最後の締めくくりとして足を洗面器に乗せて一列に仰向けになり熱湯をこぼさずリレーできれば成功というルールの熱々足洗面器リレーを実施。これに三島も参加したのだ。 ちなみに、熱々足洗面器リレーについて番組では、2022年7月2日放送会で、キンプリが5人でやってクリアできなかった因縁の企画と紹介していた。この企画を今回は三島も、ずっとこれをやりたくて、念願かなったから、砲撃出すしかないじゃん。と全力でリレーに参加し見事にリレーを成功させたのである。 三島の大活躍ぶりは、金プリファンの間でも好評で、金プリ二人になったら三島正幸会レギュラーにして続けたら楽しいと思う三島正幸会さんにも甘呼びされてるのなんかほっこりした番宣なくても来てくれるのはありがとうだし、連会二人になっても遊びに来てほしい。てか今が、金プリに入るチャンスかも、しょう。 マックス様いつもありがとうもうほぼほぼキンプリちゃんみたいなもんです嘘です。万全なしのご出演ありがとうございました。三島さんはキンプリさんとの相性抜群ですね。またのご出演を心待ちにしております。と、今後も、キンプルで活躍してほしいという胸の声が SNS にも多数寄せられている。キンプル。 はキンプリが5人でわちあわっちゃと企画を楽しむ姿が人気の番組でした。それだけに5月22日以降、二人組になってからは番組の雰囲気も寂しくなってしまうと考えられます。そんな状況だからこそ、三島さんが新メンバーのような存在になって、キンプリを盛り上げてくれることを願うファンが多いのでしょうね。前での女性誌ライター。 連続ドラマ、新信長伊佐沖の共演を経て、長瀬との間でできた信頼関係。そこから、キンプルに参加し多いに番組を盛り上げてきた、三島。一部では、春以降も存続するが、年内には終了予定とも報じられた同番組を救うのは、キンプリに入りたい男三島なのかも 近く、毛並みがそっくりですね。長瀬角はトイプードルで高橋山はチン。ヤンキー衣装のキンプリにつけた紙ネーミング、キンプル。公式ツイッターでは、長瀬、三島高橋の三人をかつて演じた役にちなみの長と信玄と若林オードリーの若林正康と評していた。これを引用し、三島は、チャウチャウ三島、とトイプードル、長瀬、とチン。